もみじ焼きの材料紹介ですまず鮭なんですけれども鮭は必ず塩鮭だとしょっぱくなっちゃうので生鮭を使うようにしてくださいでそれからもみじもみじ焼きの上の部分は人参とそれからマヨネーズとお醤油で味をつけていきますあと先ほどちょっと紹介するの忘れたんですけど鮭には下味でお塩の下味をつけて小麦粉をつけて焼いていきます いの給食室お水焼きのさっきのジ味をつけていきましょうでこの1枚の切り身があると思うんですけれどもだいたい345サイズのお子様だとこの切り身の半分のサイズが一人分の大きさになりますで12サイズのお子様はこの3等分3分の1がだいたい一人分の大きさになりますのでご家庭で作るときはそういうふうにカットして使ってくださいあの保育園ではね自分たちであの切るってほとんどないんですよ衛生管理がね難しいので 業者の方に骨抜きとあとこのカットをお願いしているので、まあ、こういう風に切ることはないんですけれどもご家庭では、ね、こうやってハサミでジョキジョキと切るとすごく簡単ですそしたらここにお塩を振って下味をつけていきましょう両面にしっかりと振っていきます。 ちなみに保育園では鮭すごいね大量にあるからこうやって1つずつやっていくと時間がないのでボウルにこう入れてごっそりこう下から<笑>かき混ぜるような形で鮭、ね、下味をつけたりしています今日は上にソースがのりますのでそんなに下味はしっかりつけなくても味するので美味しく出来上がります。 では鮭は下味をつけたらこのまま15分ぐらい寝かせてなじませておきましょう青いの給食室今日は茹でてペーストにしていきますのでもうざっくりと輪切りにしていきますザクザクこのままこれで OK ですまず人参を茹でていきますのでお水を張った鍋に人参を入れて火をつけていきますお水から茹でていいいきます人参はだいたい 10分ぐらい沸騰してから茹でていますで柔らかくなったらザルにあけましょうでゆる流水はさらさなくて大丈夫ですおみじ焼きの人参ペーストなんですけど今日はこのバーミックス使ってペーストにしていきますあのよくね離乳食とかでもこれ使ってる方多いと思うんですけどこれで一気にペーストにしていきますでもししこれが ご, ご家庭ににないといとう方はすりおろした人参に 調味料を混ぜててペーストを作っていきますもしくは、まあ、そのすりおろすのもないっていう方はみじん切りにするのでも大丈夫ですただ一番はペーストにするのが、まあ、すごく滑らかになって口当たりがいいので、まあ、一番おすすめは、まあ、これがある方はこれでペーストにしていくっていう方法ですでは茹でた人参をペーストにしていきましょうただちょっと量が少ないからさこれいけるかな<笑>はまんない気がするいきます ペーストを完成させていきましょうこの人参の中に調味料を加えていきますマヨネーズとそれからお醤油も加えていきましょうこれがね美味しいんですよ鮭にかかると<笑>結構このノミジ焼きはお子さんはよく食べてますね もみじっていうぐらいなんでね秋に登場するメニューなんですけど色味もねすごくきれいになるので是非作っていただきたいこれは<笑>では鮭焼いていきますのでオーブンを200度に予熱をしておきましょうもしオーブンない方はフライパンでもいいんですけれども、まあ、その場合はなるべく弱火でじっくり焼いてさらにこのソースがかかりますので蓋をしてしっかりと焼くようにしてください天板にクッキングシート引いて油を 薄く塗っておきますそしたらこの先ほど下味つけた酒に小麦粉振り入れてふふん<笑>先ほど振り入れたさあ待って先ほど下味つけた先に小麦粉振り入れていくんですけれどももしこの時点でちょっと潤ってるなぐらいだったら。 水分拭き取らなくていいんですがかなり水分出ているようでしたらここで一旦キッチンペーパーでこの水分取り除きますそしたら小麦粉を薄くまぶしていきましょう両面しっかりまぶしたら鮭並べていきますそしたら鮭はこれで一旦何も載せない状態でだいたい200度のオーブンで10分程度焼いていきます 青いの給食室酒を入れて10分経ちました焼けましたそしたらですねこの10分焼けた後にこの先ほどの人参のペーストをのせていきますもったいないもったいない<笑>そしたらちょっと広げます広げる広げる広げますこの広げ方も結構お好み、ね、<笑>で大丈夫あのセンスで大丈夫です ただお子様向けにはバーッと広げた方が全部同じ均等に味がして食べやすくなります自分でね広げるっていうのはお子さんはちょっと大変なのでついサムネを考えちゃいますねこれのせる時に私は<笑>見栄えよくみたいなよしこの感じでそしたらもう少しこの表面焼いていきたいので引き続き2 0 0のオーブンで残り5分ぐらいを目安に焼いていきましょう もみじ焼き完成しましたとっても綺麗なもみじ色になりましたでもしこの時に焼き加減ちょっと甘いなと思ったらもう少し追加して焼いてください美味しそうにできましたもみじ焼き完成です葵の給食室給食給食うれしいな何でも食べましょうよく噛んでみんな揃ってご挨拶 それでは皆さんご一緒にいただきますすごい綺麗な色<笑>お水焼きってさ出来上がりが綺麗だからなんか食欲そそりますよね<笑>いただきます美味しそううん美味しい<笑>うんうーんうわあ、これ冷めても美味しいちょっと冷めちゃったんですけど食べるまで。 これはね、冷めても美味しい。うん<笑> 鮭の上にこの人参ペーストが乗ってることで鮭が苦手とかあと人参が苦手ってお子様も結構このレシピだったらよく食べてくれますこれはもみじ焼きっていうぐらいですので、まあ、秋にしかね登場しないメニューなんですけど出来上がりの色がもみじ色ですごくきれいに仕上がるのでちょっとあのお魚ってこう焼いたりとかね煮たりとかするだけになっちゃうってことも多分多いと思うのでぜひ これからこうもみじがね綺麗になってくる季節ですのでこれも作ってみてください本当にねこれも美味しいからおすすめですあいの給食室のミールキットが全国発売されましたその名も子供と食べる魔法のミールキットまずは保育園向けです毎月あいの金立表と食材それから必要な調味料すべてがセットになってお届けされますので食材のロスもなくなり皆さんが食材をご用意していただく手間が省けます